はい、相撲道後人です、えー、このステージ残られて本当に良かったと思っております、えー、また、えー、この大 a は、えー、当初から参加してまいりました、えー、私はこの大 a のこのお祭り毎年絶対に来ます、えー、それであのー、他のチームさんたくさんおりますけれども、えー、義を思って やっぱり一度来たらずっと来なくちゃならないと思うんですねそういうチームたくさんありますそれではよさこいが大きくならないのです、えー、それだけ、えー、来てない人に言ってくださいよろしくお願いします<笑>、えー、そんなことで、えー、このファイナルステージ精いっぱい踊らせていただきますご声援よろしくお願いします 正面に礼イよろしくお願いします<笑>合図 「悲しみのせと」「見送るこの手に」「見上げる空な溝でゆき」「かすかな影を追いかけ」「かみしめちがにじむ」「一つ二つ」「思いがつ あの日雪が降れば生き抜くことができたが水道を抜けたその先に希望と喜びが待っていたはず悔しくて悔しくて 正面の勝ちちゃう